あした吉田の日に紙を持ってくるみたいなこと言ってないやからで俺も、うん、日いちは聞いてへんてて畑、うん、村さんの方が来てて、うん「いやわかんないあの、かわいいんやったら」って言ってたの前に、ね、山内はおらんやから。 芳に分分朝日は分かってる、分かると思うって、た い, いんよ療に入る方に、なんか紙もらった、うんけど、これは芳根がいる。直接もらった、紙、うん、いつもくれって言って、くれてるから、うん、いつも宮山ちゃん持ってきて、あさり言うわ、みたいな、そうそうそう、かわいそう、本人がいるとかで、ねうんうんうんうん、吉田のとに紙持っていこうと思って、うんうんうん、ここには来てない。 まあね考えるの、あのー、にね大丈夫な方いらっしゃいんですけど。 あの大阪の人がね、えー、今日にちと、あのー、何がいるのかというのを聞きたいのが、そこをお勧めしてくれ月ので、2月の16日に書いてある。 うどうシたら期間中に欲しいわよメモは。そうそう ちょっと待ってね、吉田の、えー、ち, ょちょっとだけ待っ て,、ね、って、吉田の22の旅をって、て、吉田の下館中までに名簿だけ欲しい。ほ、うんで、この、いるままのは名義とか、こんなんはいらないから、っていうことでこラスト。うん、うん、か、う、か、ん、かりりままました。たなっ入す。いい、ん。はい、はいそ 年で親方名、ね、じゃない、じいちゃんに出すやつはいいですから、警察にはなあの道路資料じゃないから、うん、この簡単なやつだけ書いて、はい、ネタ付 け, タ付け、えーうん、住所、年齢とか、との。 それだけでいい、ね。ちょっと待ってね、ごめんね。<笑>あそ、まあ、本当に紙、この分もらって、この分ってあれじゃないですか。で、この番組の、こ直接送ってもらうか、あの名簿だけもらって渡すか、それを聞いたら一番間違いないと思うけど。 なぜで、吉田の商売終わるまでに全部の面を回収したいということらしいくて、ね、早めに、神あした来た時にも渡すみたいなとか言うのかってどうがいるから、このまま来てるとかどうするつもりがこんなのわからないかったので、山内は行くの奥だけでしとると思うんやけど、あんも分かってくるっていう話だかで、ね、2月3日までに行くな、そういうのですか今ごまず終わったところで会うというこれから えもう、もう、あれ彼に今も、んう、ほんで今、これから、あのー、このみにって上なんな、扱い、正月並んでやってんうん、んんんまだまだ。ねーあはいでも まだ帰りか も, も,、うん、もう今お参りってね、ごまぎ今変いてなうんう、終わったところうんうんうんうん、どうなんだろしうん もうあのすごい歩かんねえってねだなら一気に飲めば。 いつもも乗せっってもらっ て, んのってもらってんの一朝、ねうんうんうんうん、あれやったらああ一緒に。 一応、かかなあの、いくと思う行くと思 う, う ん, だってなんかかというか今お任せされてるの吉永っていうちっこいお財布のちょっとあの。 どっかに入ってたか知らないっかったんだけど、そんな感じのやつですよ。<笑><笑><笑><笑><笑><笑> あの頭のがんじゃな い, な い, んじゃないあのそれ<笑> あっああいいですよ。 I'm having one tonight.